巨像は神の息吹を守っているの巨像を止めないと神の息吹がまつられている天行の塔は姿を現さないアディオくらい強ければ俺たちに頼らなくとも巨像を倒せるんじゃねえかダメなの巨像を破壊した者は敵とみなされ神の息吹への道が開かないそういうことでしたか。 ワフルドには神の息吹があるの神の息吹古い王国神殿や禁じられた歴史書などにその名前を見ることがあるわワフルドを囲む嵐は神の息吹によって生み出されているのアディオは神の息吹を操り嵐を止めようとしてるわ神の息吹とは嵐を生み出す装置なのねそう ででも嵐だけではないわ神の息吹は火水風雷あらだからとても危険な装置なのどんなにアリオが強くても無事では済まない過去には神の息吹に触れたために風の刃に引き裂かれたり荒れ狂う雷に焼かれてしまった人もいたわ。 火水風雷俺たちが戦った巨像を全部集めてようなもんかその日じゃないわ巨像は神の息吹の力をわずかに与えられているにすぎないのアディオはそんな危ねえもんに手を出そうとしてるのか これを見てアディオの手配書じゃねえか懸賞金20億943万ベリーアディオすげー。俺もすぐにそんくらいの額になってやるルフィ落ち着いて普通そんな額にはならねえな アリオは何をしやがった私にはよくわからないけど四皇とかいう人の仲間を倒したから海軍に追われているんだってアディオは言ってたよ四皇誰に手出したんだよあいつ友達が殺されかけたからと言ってたわ世界中に散っているのは海軍や四皇から逃れるためだって言ってたわ アディオのの一族は大昔にこのワフルドで暮らしていたいワフルドででもワフルドはまずワフルドのことを話すわ今から200年ほど前ワフルドは空に浮いていたの空にあった島がどうして正解に落ちたんだ 大昔の戦争で島は政界に落ちたの戦争空の上でええ200年前この島は謎の軍隊に襲われた島を守る戦士たちは強く 襲ってきた敵を追い返したわ戦士たちは敵の正体を知るために追っていったでも敵の別の軍隊が戦士のいない島に押し入りシャボンを壊して住民ごと島を正解に落としたの。 ええ、話だな島の外に敵を追っていった戦士たちは帰る場所を失ったわその戦士たちの末裔がアディオなのそう彼らはずっとそしてアディオは見つけたのねでも嵐を越えてワフルドにたどり着けたのはアディオ一人だったの。 つまりアディオは世界中に散った一族と共にワフルドで暮らすために島の結界を解きたいのねそのために危険な神の息吹を使おうとしているうんそう今まで私はアディオの夢を叶えてあげたいと思っていた私もアディオやアディオの一族とこの島で暮らすことを望んでいたのでも でも、お前はどうしたいんだアディオに死んでほしくないこの冒険で気がついたの私が何をすべきかをアディオの夢を叶えるために、今はアディオを止めるそうだな、お前がそう決めたんなら、そうすりゃいいじゃねえかアディオもきっとわかってくれるさすべてうまくいったら、アディオも一緒にワッフルドで宴をしよう リムがいなければ俺たち現実に戻れねえぞ 最後の戦いが幕を開けるそれは世界の運命さえかかった小さな島の大きな闘争アディオ私は「辞書その手につかむもの やっと来たか。バスターコール 任務を中止して基地に戻るだと冗談じゃないまだアディオの件は終わってねえっての<笑>まさかバスターコールセフは神の息吹もろともあの島を消す気か目標ワフルの中央の巨大兵器戦艦作戦を遂行する やっと来たかバスターコールワフルドに戻されたのはやっぱり私一人。 ルフィたちはどうなったのまさか神の息吹に何かあったんじゃ ネートここから照られないぞリムさん戻ってきてくださいなあナミどうしたの俺、思い出したんだけど初めて思い出の旅に出たときリムが言ってたんだあのキューブがメモリアを再現してるって確かに言っていたわねじゃああのキューブをどうにかできれば。 現実世界に戻れるかもしれないってことおいおい何言ってんだお前らそんな危ねえ坊を触るのも怖えよもし触って壊れてもしたらどうなることか世界ごと、俺たちの体までバラバラになっちゃったらどうすんだよよし殴ってみるかえんいや、なんでそうなるんだよやめてルフィたちまでバラバラになっちゃったらどうするの もし壊れでもしたら何が起こるかゴムゴムのビスドラってまさか簡単に壊れちゃった。<笑>無事に戻れたみてえだな。 良かったものの思ったじゃねえぞそれはね、うんうんうんうん、何が起こってんだあれは海軍の軍艦じゃねえのあの文化火力当然まさかバスターコール ど, どういうことだよ でワフルドにバスタ ー, ボールだこのままではワフルドが沈められてしまうな何なのあれ雷が軍艦を攻撃してるみんな不自然な落雷見たことない う, ん、どう光の方はリネさんが話していた神の息吹でしょうか さか、この騒ぎはアディオに関係してんのかウリムの匂いがするぞさっきまでここにいたんだ無事に戻れてたのねよかった匂いはアディオの小屋の方に向かってるぞリムが心配ねあたしたちも行きましょう 島にバスターコーコルがかけられてるんだリムが話してくれた神の息吹が原因かもしれないそいつは政府を動かすほどの危険な兵器なのか兵器かどうかもわからない情報が少なすぎるとにかくリムを見つけて早くここから逃げなくちゃリムの匂いはアディオの小屋の方に続いてるぞ。 いよ一刀流いしししそんそん ボ、ね、アブルジャンプアフレイルスペクト 行くわよ ディアブルジャンプ ミルフルールヒガンテスコマーノスタンプみんな大丈夫八つ先にされてない言い方が怖えよ キャラが戻ってきた今ならな怪物と呼ばれようと力が戻ってきた今週の俺はスーパーツへこの調子でいきましょう 俺に任せろ俺がぶっ飛ばしてやるみんなで力を合わせるんだくらえどけよほほほ これにしてもあの雷、とんでもねえ威力だったな。ああ、確かにありゃ、俺たちが戦った巨像の日じゃねえ。 急に消えたので心配していたのですよごめんなさいアディオが心配私あの塔に行かなきゃあの塔の正体あなたは知っているの天行の塔神の息吹を祀るために作られた塔よあそこで暴れてやがるのは神の塔ってことは アリオのやつが動かすことに成功したと考えとよさそうな仲間を呼び寄せてみんなで暮らすのが目的なんだろうだったらなんで暴れてんだよリム私にもわからないアリオに聞いてみないとどうするルフィ。アリオに会って話を聞くぞ塔に急ごう してる場合じゃないから辛くなったらすぐいいなその時は俺が運んでやるうんありがとう。 出来やがれ《そ, るそ<ス><ス>ごら準備はできてるぜ》 キングコブラー今がチかくほう しようってんだ まとめて下ろしてやるか。 クテイン 手まといにはならねえみんなの力になるんだ大事に使え 始めるとするか。 の喧嘩、俺たちの勝ちだ今週の俺は、スーパー強いぞ俺の体は、さらなる強化を遂げ力が戻ってきたよっしゃ技のキレが戻ってきたか私の成長は止まらないわこのキャプテンウソップに不可能この調子で行きましょう成長を実感 で合ってますうん大丈夫このまま進んでアディオ無事だといいけど心配すんなあいつは強いからきっと大丈夫だぞうんそうだよね 今日はこの先、今なら入れるはずよ。でも、どうするルフィ、橋がないぞ。あお橋なら俺に任せときな。あっという間にかけてやる。どこから出てきやがった、あいつ、なんだか怒ってねえか。融通のきかなそうな面構えだね。どうするルフィ。 仕方ねえフランキーは橋を頼むあいつの相手は俺たちがする俺の方はいつでもいいぞ。 へ、うん、ムム い, い, い、うん、抵抗すると痛い目見るわよ。 ディアブルジャンビアンキュイグリラショット せてもらうんミルフルールギガンテスコマーノスパンクい<ス><ス><ス><ス><ス>相手は俺だ ディアブルジャンブボアルアフレイルスペクトー<笑>夢かなわず生きながらえるより世界中の美女たちをエロい目で見て死にたいもんだ俺は強くならなくちゃいけねえ今なら納得のいくケりが出せそうだ俺はまだまだ強くなる俺がキャプテンウソップだ こうしてコツコツ成長しこっちはもう大丈夫だいつでも行けるぜよし先へ急ぐぞ私の出番ねところでアディオさんはどうやって向こうに渡ったんでしょうかアディオは 小舟を隠してたからよほほほそれはそれはいやー用意周到ですねこのまま進めばいいんだなええ天行の塔はこの先よ。 前はな会にあんな党はなかったよな。怪我を治すため、姿を消していたの。怪我誰の怪我だあそこに誰かいるってのかそれは。行けばわかるだろう。そうだな。よし、行こう 見えてきたぞ俺に任せろこれが天行の塔ええー、そうここに神の息吹があるの 鳥肌が立ちますね<笑>私。私肌ないんですけど。<笑>ここにアディオもいるんだな。間違いないわ。よし行くぞ塔を登ろう 皆さん私寂しいよしアディオンとこ行くぞ の時でも休憩は大事だぞ。 ななるなさあ、くい。さあ、くい。 戦いに備えるぞしっかりコーラも報じをしとかねえとな <笑>綺麗きれいな場所ですねなんだか不思議空間に似てませんか似てて当然なの不思議空間はメモリアの入り口そしてメモリアはこの塔が作り出しているものなのえそれじゃあリムいつもの不思議空間はこの塔が作り出してる空間私はこの塔の力を借りてるだけなの。 見ろなんか光ってるぞあそこに行けばいいのかなあどこだここはどうやら 別の階層へ来たんです、ね。行くぞ。なんだ、また箱じゃねえか。<笑><笑>おい、気をつけろ、そいつは敵だ。<笑> 黙らせてあげるわ ディアブルジャンブボルアルはフレールスペクトーあ嫌な予感がするよし行くぞお前ら次はどいつだギアセカンド ガムガムの 行くわよ。 You're good. Looking skitty. 行きましょうみんなフルパワーで行くぞフランキーラディカルビーン悪いが加減するつもりはねえ。 りゅ流1080ポンドフォーこれじゃ退屈しのぎにもならねえなヤッお強いですね成長を実感できるほど強くなれたのねこんなところで満足はしねえまりものやつには負けねえよっしゃー 俺が万能役になるんだやったーよーし全員俺についてこい皆さんの勢いに負けてはいられません力がみなぎってきた今のは何だったんだ誰から出たキューブだいつもの記憶のキューブじゃないわ。 侵入者を排除するための仕掛けなの浮いているキューブには近づいちゃダメ近づくとさっきみたいなことになる私たちの記憶を読み取ってキューブを敵に変えているのかしとにかく気をつけて進みましょうキューブだったらリムお前消したりできこのキューブはトウが作り出したものなの私じゃどうにもできないわ なんか方法はねえのかよ。やめとけ。やるべきことは変わらねえよ。進むだけだ。 クががサクッと終わらせてやる チョウ始めるとするか。 Funky. I am boxing! <laughs> 権威、お見せしましょうソウルソリッそこをどきあがれ いや今日も私の嫌疑はさえわたってますよ かすりきリソウルキングの剣術と音楽魂に響く 海の一。 どうしたみたいね。私の出番ね。俺がぶっ飛ばしてやる。 かかれば大丈夫よ 大丈夫、八つ先にされてない。言い方が怖えよ。目指すは成の力があれば。よし。 行きましょう。 みんな。 も制御できるようになったしもうみんなに迷惑かけねえぞ俺もだ弱いままじゃ生き残れねえサイボーグフランキーの進化とくと見上がれ 先にはあのキューブはいねえみたいだな。 女だと思ってなめてると痛い目見るわよ やっちゃって特別に見せてあげる私たちの絆みんな行くわよ。え、ドライントフルール、サンタウフォーサンダーランス、フリップ、百八十ポンドー、シャッター。 みんな大丈夫八つ先にさ俺の体はさらなる強化を遂げたんだここまで腕が上がるとは自分でも驚きだぜ私の成長は止まらないわ悪くないわね仲間のために強くなるのもこうしてコツコツをせこんなところでま海の一流国 と思って舐めてると痛い目見るわよなみ<笑>ったら楽しそうね狙いは外さねえ必殺ミ星ドクロバカソドゲイサ 気をつけて何か仕掛けてくるわよわーこっち来んなこ、交代よ私だけでも交代するわ来るなら迎え撃つだけよミルフルールヒガンテスコマーノスタンプ オ覚悟マスク <笑>どこにいようが打ち浮く あなたたち覚悟はいいかしら？ミルフルール、ヒガンテスコマード、スパンク<ス>パン<ス>パン<ス>パン。みんな大丈夫？やついいか。少し強く。よーし。私少し。よっよっっ。 Ту-ту-ту! また一つ上に来れたと思えばこっちにも敵がいやがるのか 素敵だレディーが待ってるっていうのにまったく野暮なやつらだぜ。 ご案内って効 か, <笑>かねえな支援フルールデルフィニウム もうきはぬかねえもうきはクラッシュ こちらは俺が片付けるディアブルジャンブビアンキュイグレラシャッター特別に見せてあげるあたしたちの絆 サンダーボルトゲッ私たちを狙うなんて運の悪い子ねオチエンタフルールクロトママ 住んでるぜ今行く思い出せサンジキなんで俺があんな目にヘルナブリナミさんロビンちゃん怪我はないかいアルサンジ君お気遣いありがとう問題ないわ <笑>問題ないわ。スケレが戻ってきてね。いい調子だ。私の予報は百発百中。力が戻ってくるのがわかる。ようやく体この力、み。俺が万能薬になるんだ。やったー！力が戻ってきた。 何かあるわ、ね みんな準備。この野郎。ナミさんに近づくんじゃねえ。サンジ君、やっちゃって。準備を受けた。 アンダーボルトガトリング圧倒的に俺が活躍したからといって悔しがるなよアホケンシー。 私の予報は100発100中少しは強くなるようやく体がこうしてコツコツせ俺の体はさらなる強化を遂げたんだこの力はあやっと先に進めるわね。 先は雰囲気が違うみてえだな。